勝利に向けて高らかに進撃せよ任せて。 状態良好要は長く状態長くとなんと奥義にした方がいいですねなんと奥義にした方がいいですね 1位をいただきましたよし努力の成果を試す時です。 チェックメ足りないわもっともっとだ終わりだ虚しくもない万事の運命消し去られる定めない指揮官教えてくれ。 私はあと何隻沈めれば。 命よし次も頑張りましょう シン真理あり。 教えてくれ。 真理ありむなしくない汝の運命が消し去られる定め？当たれ熟友じゃ足りない さられる定めなり。指揮官、教えてくれ。 きょはながとまないわじゅのながとであるあよーし突き進め ルメもっともっとだ終わりだ虚しきもの万事の運命を消し去られる定めなり指揮官教えてくれ。 なしきもの万時の運命を消し去られる定めな当たれチェックメ足りないもっともっともっともっも 患児の運命を消し去られる定めなりよし 状態良好行こう迷わないわ状態良好行こうな長門様今日は長門のトリウォークもご一緒します獣王の長門ってるな今冷静に またないわ。 頑張るよ な, な, ないせいしなしゃよ な, ないせいしゃよないせいしゃよないせいないせいしゃよないせいしゃよないせいしゃよないせいしゃよの。しくお願いしましくお願いしますい よし、次も頑張りましょう。突き進めバレの射程内にのみ真理あり 当たれチェックメイト虚しく見ぬ汝の運命に消し去られる定めなら。 老子たち、勝利に向けて高らかに進撃せよ<笑> 試す時です当たれ虚しき耳万事の運命が消し去られる定めないチェックメイトよ。 さられる定めない。よし、次も頑張りましょう。 上体良好行こう上体良好…かせばなんとおおきにしたほうがいいですね<音声> 未来のために残せて 突き進めチェックメイトよ。 指さされる定めない。指揮官、教えてくれ。 足りないわもっともっとだむなしくなる万事の運命は消し去られる定めなり。 チェックメイト終わりだ虚しくない万の運命を消し去られる定めなり指揮官教えてくれ。 高らかに進撃せよ任せ て, 任せて状態良好行こう迷わないわ状態良好 未来のために状態良好いこう。任せて チをいただきました。よーし、努力の成果を試す時です。 消消しし去られる定めな り, のりない指揮官 未来ために任せてください。 我らが未来のために。迷わないの？状態良好。任せて。行こう。任せて。迷わないわ。状態良好。行こう。なんと奥義にした方がいいですね。 私たち、勝利に向け て, て高らかに進撃せよ任せて頑張る鎧斉勝 よし、努力の成果を試す時です頑張るからい正社ペイーン当たれチェック足りないもっともっとだ終わりだむなしくない 三次の運命を消し去られる定めなりよし 成果を試す時ですがんばるよらので予でい正、ね、の運命消し去って 消し去られる定めなりよし、次も頑張りましょう いい 定めない対策を考えないと。 よし努力の成果を試す時です当たれチェックナイザー 消し去られる定めない。 同うたち、勝利に向けて、高らかに進撃せよ。任せて。任せて。迷わないわ。状態良好。行こう。い私もすぐ。任せて。 がないというか慌てるないい寝せみ寝せみ迷わないわ任せてんと状態がいいですね任せてこう任せて。 よーし今回も1位をいただきました同志たち勝利に向けて高らかに進撃せよ任せて任せて。 よし今回も一位を 定めなりよ し, よし努力の成果を試すときです鎧聖掃 し, れる定めしくもも頑張ります た試すときですみなしきの時の運命で消し去られちゃダなきゅうくじゃ足りないもっともっとだ当たれみなしきの何時の運命で 消し去られる定めないよし我らが未来 定めない当たれチェックメイトよ終わりだ虚しくも何汝の運命が消し去られる定めなり指揮官教えてくれ。 虚しくもない漫辞の運命消し去られる定めな当たれチェックメイジ足りないもっともっとだ虚しくもない漫の運命 消し去られる定めない。 虚しきものに万事の運命を消し去るために足並べる の, はのもっともっとだ 消し去られる定めなり。虚しくない。汝の運命消し去られる定めなり。指揮官。同志たち、勝利に向けて、高らかに進撃せよ。任せて。 勝利に向けて高らかに進撃せよ残せて残せて今日は永瀬迷わないわ中央の永瀬 いただきます エッグメイトル対策を考えないと…悲しくもなり、汝の運命は、消し去られる定めなり悲しくもなり、汝の運命は、消し去られる定めなり指揮官、教えてくれ 力のむないもっともっとしくない。 の運命消し去られるシ指揮官 Let's <laughs> you じ良好。大義にした方がいいで の成果を試もっとだ われも射程内にのむ チェックメイト足りないわもっともっとだ終わりだ当たれ虚しくもない汝の運命を当たれ消し去られるさチェックメイトよもっともっとだ 中央の長こであいもいっ回い 対策を考えないと魚雷斉唱ペインき虚しく胸乱時の運命消し去られるさらばれ熟命虚しく胸乱時の運命 消し去られる？定めない？指揮官教えてくれ。 れる定めな当たれチェックメイト足りないよもっともっとだ終わりだむなしくない万丈運命消し去られる定めない指揮官教えてくれ。 She <laughs> 定めない指揮官教えてくれ私はあと同志たち勝利に向けてはからかに進撃せよ状態は1個任せて1個。 せせ状態良好行こうな、様せてニュートリウォークくご一緒しますはい頑張るやらい聖書 よし努力の成果を試す時です対策を考えないでしょ 消し去られる？定めない？ここからの攻撃当たれ。この程度じゃ足りないわ。<音声>もっと<音声>もっとだ。ダメ。まだ泣いちゃう。<音声>